はい、じゃあねちょっとロジスティックシャドウのあのー、この計算ねロジスティックシャドウ C 制御変数値は0から4ねであの Xn これも定義域としてはまあ0から1の8が使わないでこれをねこのロジスティックシャドウ最初の値 X1 っていうのを与えたら次 X2 が出る X2 を入れたら X3 が出るよと順番出てくるよとで これじゃあ実際にこの C っていう制御変数を変えていくとねいろいろと振る舞いいろんな振る舞い出てくる、ね、例えば 2.8 にするとね初期値は 0.3 にとってここからスパーググラフにしたらこうなるねである一定の値に近づいていくんだよと100回ここね繰り返したよ80回繰り返したよっていうことだよね N っていうのはねで 2.8 の時はこうなるで例えば他か 3.2 に変えると同じく 0.3 からスタートしてもこれ。 ね、なんか2本のラインが見えるこれ線で途中繋ないでるからねつまり2つの値を繰り返すようになっちゃうよというふうになったり4の時にはカオスって呼ばれる現象ねこれ講義でも説明しました出てきますでこれをねちょっとエクセルで自分でも計算してみようっていうことこのポイントだけもう一回ちょっとあのやり方説明しておきますはいじゃあねエクセルみんな起動して自分でもねやってみてくださいで これも見せますはいエクセルねえー、普通に、えー、起動したらこのセルね起動してくださいはいエクセルですちょっとね大きくしていきますはいエクセルはねここに表にまあ、数字とか文字をこのセルっていうとこね入れていくだけじゃなくてあの、数式計算とかあと統計の処理とかの命令をこのセルごとに入れていって あの、便利に使うことができるんだ。じゃあ、ちょっとさっきのロジスティック写像の、あの、計算をね、このエクセルでやるっていうことで、やっていきます。で、ちょっと説明も書くために、こう制御変数 C イコールって書こうかな。ね。C イコール。ちょっとね、その、ここには打たないよ。こっちの A に C イコールって文字を打って、ここに打っちゃおう。さっき何だった ?2.8 ぐいだった。2.8 だとす。これが最初の、あの、制御変数だな。で、ちょっと、ここね、まあ、見た目上だけだよ、これ。 線の幅別に変える必要ないけど 2.8 だ。じゃああと初期値、x1 はってなってな。これいくつにするかっていう。これを、うん。はい。くつにするかって例えばさっき 0.3 ってやったな。で、ここには、まあ、説明のための文字を入れたんだ、2つにはね。で、ここに数字を入れたよ。ね。2.8。これが制御変数。これが最初の値、初期値ってやる。じゃあ、この後どうやって順番に計算していくかっていうことだね。さっき式があった。ね。 で、でそうすす。ると、はい、Excel、簡単ですここの次のセルに x2 っていうのを計算していこうよ。な。x2、x3 っていうふうにさこれ。これ今文字入れてるだけだよ。こういうふうにやる。で、x ね、あの、面白いのはね、これをこうやってさ、両方囲んでこうグーると引っ張るじゃん。どうなる順番にね、数字が増えてるっていうのを判断してくれて増やしてくれるんだよ。だからまあちょっと増やしてみるか。x どこ、あ、ちょっとに200。 219が、ま、あ何どこまでいいはい、ここまでちょっとね、かけるに見えちゃうけどね。X219。はい、そうすると、はい、ここまで降ります。そうすると、ここの、えー、次の値、計算すればいいんだけど、この時に、式を入れる時には、イコールから入ります。イコール、ここからに計算式を入れるよってことだね。そうしたら、まず、どういう風な式になってたかっていうと、これだよね。X n、ね、これね。 で、要は今、エクセルでこ、こ、この部分の計算をさせていただいたら、C っていう制御変数かける、1個前の値だと思って、この X には1個前の値が入るんだよと。つうことで、はい、やってみると、ね。式はこうだね。C っていうのはここだ。この値でしょ。で、この時にもう、ここのね、セルにね、まあのか、マウス持ってき、マウス持っ て, てここをクリックする。したら出ます。要は、ここに B1、B 列。 1行目の値が呼びますよってことに出るん で, でここでねやることがある。毎回この値を呼ぶ必要があるよね。だって 2.8 は固定だから。この時にエクセルって基本ねこの呼び方はね相対的な位置関係を呼ぶようになっているつまり2個前のとこだね。これがね下にずらすとまた2個前の値っていうふうになってくるんでこれを相対的にずらしたくない絶対的な位置に固定したい時にはダラーをつける。 つまり、$b$1 ってする必要があるんだけど、これ、ショートカットキーがあります。F4 キー。F4 キーを押すよ。はい、こうなります。今わかるキーボードの、キーボードの F4 キーを押すとがつきます。手で打ったっていいんだよ。こう打ったっていいの。イコール、の B のの1って打てばいいんだけど、あるいは、ここのセルをクリックして F4。ファンクション4。 こうなります。はい、これかける。次、1引く xn ってやったね。だから、1引く xn だけど、この値だよね。1番、この値。b2 っていう値が x 今 n。1個前だと思ってやってるから。で、これかける。こうだ。ね。2回かけてるよね。ここでは f4 キーを移さない。はつけないよ。はい、これでエンターをします。そうすると、次の値計算してくれるんだよ。ね。これで、この式で計算してくれてる。じゃあ、次、 これ、また式入れるのめんどくさいよね。もう、ここからは式を入力する必要なんで、コピーでいける。コピー。ね、右クリックしてコピーを選ぶか、コントロール C。今、Windows の話してるでしょ。これ、ちょっと Mac はちょっと、あ、なんか、コマンド C。で、C を押すとこうなる。で、で、ね、で、あリンこが貼ってる。ね。コントロール C。それで次の、下に、ペースト。コントロール V。V。はい、押 す, す。 ね。そうすると、また次を、これ計算してくれてんだよ。どうなってるか、ここクリックするぞ。式がまた入ってるよね。ちょっと順番に見ていこうか。最初は 0.3 打った。これは手で 0.3 って打った。次のセルってどうなってるかってっ。はい。$B$1 ってのはこの位置だな。B の1。この位置だ。で、だらがついてるから必ずここを呼び出します。で、B の2ってのは B、この B 列2行。ここの値だな。こことここに入ってます。だから式として正しいよなはい、これ計算した。じゃあ次の行、コピペしただけだよ。どうなってるか。 また $B$1 これまた絶対的な位置はダラーがついてるから常にここを呼ぶ。でもここ、さっき B の2、B の2だったね。B の3に変わってるよねっていうことで、これコピーしていくと、これはね、この値じゃなくて相対的な関係前のセルだよっていうことを保存してコピーしてく る, る。自分の上のセルだよ。じゃあ今のセルの上のセルだよ。 はい。っていうことだから、ここをコピーすればいいんだけど、ここでコントロール C をして、一個ずつペースするのめんどくさいね。こうやってやっ て, やってくれるけど。はい。コピーしてどうするかだけど、さっきね、まあ、これやり方いろいろあるけど、まあ、要は、まあ、えどこ行ったのあった。グーッとダーッとこうね、大き多く囲んでいって、V ってやれば、全部組んでるか下の方まで。ね。で、今ね、なんで、これ、俺ちょっとこっちの行変えてよね、さっき、 x の219までやった。これ上行ったり下行ったら便利だよね。これ何やってるかって言うとコントロール押しながら下矢印カーソルの下矢印。ここに行ってコントロール押しながら下矢印押すとこれ何があったら文字が埋まってるとこまで下がってくれるから。でちょっとここテクニック言うね。これ全部コピーしたかったらこうだね。こ, こ, こ、この、この命令コピーしたかったらここの行は下まで書いてあるからはいダウンスするからこっからカーソルで移動するんだよこの。この矢印の木がある はい、ここに行って、コントロールを押しながら、下矢印と一番下まで行きます。そして、外します。そして、右に一個ずれます。いいよね。そうすると、この位置から、今度またコントロールを押しながら、さらにシフトを押しながら上まで行くと、コントロールとシフトを押しながら上に行くよ。ここに来た。上まで全部囲んでくれる。そしここでペース、V って、あ、間違えた。また俺もう一回やるね。コントロール C を押して、 はい。下まで行きます。コントロールとカーソル矢印。そして右にずれて、コントロールを押しながら、シフトを押しながら、コントロールとシフトを押しながら、上矢印すると全部囲んでくれるんで、コントロール V ペースト。そしたら全部入っちゃうからね。はい。っていう風に、計算はこういう風ににエクセルでずっとできます。じゃあ、グラフだね。次、グラフどうやるかだけど、ちょっとずれるな。はい。グラフなんだけど、X1 から、まあ今210いくつまであるけど、これ使おうか。まあ、エスケープをしたら、選択を外しました。 はい、ちょっと下まで行くよ。まず、コントロール、カーソルで下まで行く。そして、上まで選ぶか。で、ここ多いよね。X1 からかね。はい、ここを選択、セルします。あとは、こう、手でこうやってもいいよ。こう、選んでいってもね。わかるかなマウスで、左クリックしながら、ぐーっとやれば、できます。で、ここ、ちょっと字小さいから見えるかなえー、挿入。挿入のとこで、えー、このグラフだね。おすすめのグラフあるけど、ここはね、これ。この、この、点点点ってなってるやつ。この中で、この、これだ。 まあどれでも行くけど、線で結んだ方が楽だから、この線だけか、まあ線だけでもいいけどね。線だけにするか、この丸と点か。まあちょっと丸がちょっと重なって見にくければ、線だけでもいいわ。ちょっと線だけでやってみるか。こうな。こうやって線になる。ね、だからこの、俺、線では結ばれてるけど、その線がね、一個一個の点をつないで描かれてるってことを理解できれば、これでもいいや。じゃあこれでいこうか。そしたらこれで。はい。そしたらもうグラフをかけたんだよ。ちょっと位置が悪いから、ちょっとね。 ずらそうか。ということで、これで先、初期値が 0.3 で、これこうできたよね。で、例えばさ、これ初期値が 0.3 だけど、初期値を変えたらまた、これ、最後に行くとこ違っちゃうんじゃないかって思う人いるかもしれないから、例えばね、これ、こういうことだ。これをコピーすると、今、コントロールとシフトをしながら下まで行った。コントロール C。で、そしたらね、ここを右にペーストします。 コントロール V。貼り付けでもいいよ。はい。そうするとこれ、当然、これをね、そのままコピーされただけ。式も入ってるんだ、ちゃんと。式も入ってるけど、相対的な位置っていうのは C に映ってるね、こっちは。映ってます。じゃ初期位置を変えてみようっていうことで、例えば 0.8 とかにさ、したらさ、どうなるかって、値が自動的に下変わっちゃうんだよね、ここ見たここ。ここの値自動的に変わっちゃうんだよ。そうしたら、これのグラフも、これに重ねて変えちゃうよ。っていう時には、またこれコピーします。で、ここコピーするときにこういうふうにさ、マウスで、 マウスでね、押しながらぐーっと下げていってもいいんだけど、まあ、曲げ、下げてもこういうことだよ。こう押しながらクリックね、左クリックしながらぐーっとやってもいいんだけど、ちょっとね、行き過ぎたりしてめんどくさいから。はい、ここからスタートするとき、さっき言ったコントロールキー、あ、キーボードだよ。CTRL って書いてあるでしょ。あとシフトキー。同時に押しながら下矢印キーを押します。そしたら、はい、これ全部囲めちゃうんだよ。で、一回離して。コピーは、Ctrl、コントロールし、CTR、プラスし、同時押しだよ。 同時に一瞬で押さなきゃいけないかっちゅうことない。最初押すならコントロールを押して、もうこれ見ね。しつこいけど。はい、ここにコピーして後に、このグラフ上にさ、グラフにしてペースト。コントロールをまず押して、V でペースト。書ける。はい、これどうなったか見て。オレンジ、自動的に色を変えてくれるからね。つまりこっち側は青色。こっち側はオレンジ色で書かれてるね。こっち側は 青, 青色、オレンジ色。 で最終的にこれ重なっちゃってるからここら辺でもう重なっちゃってるからこれ一緒に見えるんだよねうんだから 0.8 にしたって同じか行き先はってことこれ何したって 0.92 とか出発最初の点は9人変わるけど最終的には同じ値に収まるんだよ同ジスティックしちゃぞ最終的にもう全期にしていく集合これアトラクターっていうんだけど 収まります。だからこうやっていやいや 0.001 にしたらこれ違うんじゃないか最初は違うけどやがて同じところに落ち着くよということでこういうグラフかけますで今度はねこの制御変数だよねこれ今2つぐらい、うん、これちょっと、うん、初期値を設定しても違う値でも同じところに行くんだってわかるで例えばこれを徐々に上げていくことできるにしてみようかやっぱり1個の値に収まるね 最後の値ってこれ下に見えばいいんだよね。オルジャーは。ここだよね。0.65517。0.65517。初期値が違っても収まるとこは一緒だよね。はい。で、これを3、0.31。1? ちょちょ31とか。回答は変わらないね。あー、違う違う。初期値が変わっただけ。ここだ。3.0。あれなんか印象変わったね。ちょっと見にくいんで。もうちょい増やすか。3.1。 あれれっていう、なんかね、幅になったね、これ。れ塗りつぶされてんのって言うけど、これはね、2点。上と下に2点があって、その同じ値を繰り返し、あね。繰り返し繰り返し、その値になっちゃってるじゃあちょっとこのグラフが見にくいから値で見ていこうか。この下の方行くよ。そうすると見て。で、なんか青とオレンジの線違っちゃうよね。うん、2個の繰り返しだからさ、タイミングがずれたりするんだよ。わかるだけど見て、ここ。 左側も 0.76 いくつ ?0.558、0.764 これ。繰り返してるね。右側。0.764。同じ値が1個ずれてるけどね。同じく2つ繰り返してるね。初期値が変わっても最終的には2個の値を繰り返すっていうのは一緒だ。っていうふうに、こういうふうにやってみるとさ、まあ2つのパターンを比較したりってこともできるし、あとは、あれだね。この制御変数どんどん変えていったら、面白いのあるんじゃないかな。三あ二 じ, じゃない。0じゃない。 点三いろいろね変わったりする零点0 3あ、いろいろ出てくるね。あ違ったか、初期値違ったか、間違えてます。あれ、ここでもいいや。零0三二、あれあっ、んあ違う違う、零点三二じゃね三点二だね。間違えました、三点二とかね。3、ちょ、3.3? あっ、あっ、いろいろ。ああもっとなんか。 3.4。あ、3.5、うん。あ、これでね、ここでね、4つのパターンになってるんじゃないか。ちょっとみ見てみるね。ここで値のパターンが2個じゃなくなってんだよな。で、えっと、見て、0.875。875がさ、1、2、3、4個目に、4個ずつ出てくるね。875が4個飛ばして出てくる。こっちもそう。875が4個飛ば、4個わかる ?1、2、3、4つ目。つまり4つだったら繰り返すパターンが出たりする。あとは、まあ、ここで代表的というか、 まあ、最もカオス性が強いとかね、4のところね、4ってやれば、はい、見て。アウターが当然、全然違うんだね。非集義パターンになるんだけど、ここで、えー、講義でもやったけど、んあ、い。よし。初期値がちょっと変わればだね。例えば 0. 今3とかで、ちょっとまあ、あの、最初 0. 見や、見えい零点三ゼ3 0 0 1とかね。これも、あの、えー、0.1% ぐらいの差だよね。 そうすると、はいこれあれ、これ。あれこれ、ほとんど一緒なはずなのに、全然違うよ。っていうのがカオスなんだよね。最初、ここは重なってるよ。あ、俺が邪魔だ、邪魔俺が邪魔だ。全然。うん。これね、最初の方重なってんだよ。ここら辺重なってんだけど、最後の方。うん、こうっちゃったまあ、ちょっと、この辺からもうずれちゃってるよね。こういうふうにいろいろ比べられる。だから3、30?0? もっと 0? こういうふうにやっていくまあ、コンピューターはね、 あのー、あれ丸目誤差っていうのがあるけどあんまり0 0 0でつなげてもちょっと計算が正しくない時あるんだけどはいこれでも見てここら辺からずれてきてるよねっていうことでこういうふうに初期値がちょっと違えば未来の振る舞いっていうはこれ全然一致しないよとこれがまあカオスの特徴だったよねということで今エクセルを使って計算する方法一回ちょっとここでまとめといたんでえーやってくださいであと安定性の解析はねまたえーと講義の動画見るとかまあ必要だったら言ってまたまとめとくわ はいということでこれでいいねはいいいですかはいじゃあねー<音声>はいじゃあエクセルを使った計算の方法でした